また今年もん、るんだって。Hey, ーーロラをバックにセンターはボ<笑>まだどこの事務所所にも所属してないもんは新人人どころか人間にすらなってない